まずホストチーム黒潮ビーの皆さんに演舞いただきますそれでは黒潮ビーの皆さんよろしくお願いしますはいご紹介ありがとうございますそれではね演舞の前に元気よくご挨拶したいと思いますあその前にですね我々が踊るのはですね、えー、と例えばお酒の飲み比べをしてる最中に途中であの水で口をゆすぎますよね そういう、えー、役割を我々が果たして、えー、フラットな状態で残りの10チームのですね、えー、審査を行っていただきたいそういうつもりで一番最初に踊らせていただきます、はい、それでは元気よくご挨拶しますシンボルロードにお集まりの皆様こんにちははいご紹介の通りこの祭りのホストチーム黒潮美優と申します これからお見せする演目2017年のオリジナル演目1を見ていただきます全身全霊演じ切りますどうぞご声援よろしくお願い申し上げます汚れがきゼロからの1 沿道を皆様に感謝を込めて助けるありがとうございましたいはい、それでは皆様、えー、10チームのファイナルパレード演舞お楽しみください ホストチーム黒潮美優の皆さんでした皆様もう一度大きな拍手をお願いいたします